私たちは阿蘇市食生活改善推進員協議会阿蘇支部です今日の料理は阿蘇の郷土料理の一つ茄子のひこずりの今風アレンジです 今回教えてくださるのは、坂田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、器はこちらです。阿蘇市内牧にあります、木更木窯さんから作品を貸していただきました。木更木窯さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。では、坂田さん、はい、今日はナスビの ひこずり、そうなんですよ。なかなかね耳慣れない言葉かもしれないんですよ ね, そ う, すねそうなんですね。私たちだった年、ねね、私たちの年代だったら、うん、もう夏みのひこずりって言ったらですね、うん、みんなふんふんってあの今頃の料理だよね。うんで、うんうん、ひこずりってなんどんな料理？そうなんですよ。あ、鍋をこうひっこする、炒めるときこうひっこする、こする。うん、うんうん、それでひこずりっていうみたいなことが書いてありましたああそうです、ね。はい。 じゃあ、早速お願いします。はい、はい、まずは。茄子ですね、えー、っと、これ、うちはいつもそぎ切りにして、水に話すんですよ。はい、あの、お舅さんも、こうやってやってました。煮やすいように、うん、薄めに。薄めに。はい。肉も食べやすい大きさに。はい、豚肉ですね。豚肉です。じゃあ、豚バラを使ってます。 材料が切り終わったところで薄豚、はい、さあそしてピ ー, しピーマンとパプリカが入りまし た,、はい、ましたやっぱり彩りがいいです ね, ですねはい。出汁がないからですねそろぶしなんか入れてなかったですよね、うんはい あの出汁が何にもないから、うんなんか入れようか、ごまとか家では入れるんですよ。うん、でも、うん、あカツブシもんじゃないかな、なか美味しいかなと思ってですね。うんうん、じゃあこはい。寄せて、お味噌、はい。はい。お味噌と。お砂糖、お砂 糖, お砂糖。そしてここでちょっとお味噌を焼くんですよ、はい。焼く。うん。ここポイントですね。そうですね。お味噌を焼く。最初からこう混ぜるじゃなくて。 お、えー、い、はい、美味しく出来上がりました。 のメインのヒク釣りの他にもねたくさん用意していただいてありがとうございます。では早速いただきます。いただきます。ますうん、お、う、い、ん、しい。いろんな旨味が出てますね。そうですね。そんなにあの調味料とかね入れたわけじゃないのに味噌、うん、だけですよね。うんうん 濃の濃さがちょうどいいですねよかった、うん、地産地消クッキングでは阿蘇市にある鎌元から器を提供していただいています今回は阿蘇市内巻にあるキサラギさんの器を使用していますキサラギさんでは雑眼や焼き締めの手法を取り入れた 繊細で女性らしい作風が人気です。